隊長全員合流しましたありがとう遥さて遥から聞いていると思うけどこのハイ地下軌道に怪異が大発生しているらしいわ断絶の帯がかなり低空まで下がっているせいで空調から地下にまで入り込んでいるそうよ今さら説明するまでもないでしょうけれど新人のために断絶の帯について確認しましょうか ナオミ断絶の帯について知っていることを話して断絶の春によって発生したと思われる異常現象です地球の成層圏付近に滞留し地球全体を覆っています怪異は断絶の帯で誕生し地表に降りてくることが観測されていますが詳細は不明ですその通りよだから断絶の帯が濃い場所には 絶対に近寄らないでねどこから怪異が現れてもおかしくないからとても危険よそれと断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質があるのもしそうなったらはるかのテレパシーだけが頼りよ通信装置を使わないテレパシーだと私が一方的に話しかけるしかできないの通信装置の機能が維持されるように祈っててそれと 私は中隊全体の指揮を執る必要があるからゲンマに臨時小隊長を命じますどうしてゲンマなんですかシーデン不服があるならこの作戦の後で話し合いましょうゲンマ頼むわね了解だ今作戦は第1連隊第7および第8中隊第2連隊第1および第2中隊の合同作戦となります ここ最近ではかなりの大規模編成よ勝手な行動は慎むように強化招待はこれより前線を維持しつつポイントアルファへ向かう俺と試練重ねてさすをつなぐナオミには最後尾からの援護を任せる行くぞ了解、はい 敵が目立いものを奪ていったわよ。次のまた一歩っていくわよ。力を渡して。俺の力を使い わけじゃないただ命令は一番優れたものが出すべきだ。 you <laughs> 感覚が研ぎ澄まされている感じねこれが集中力を高めるってことなのかしら<笑>少し成長できたみたいね<笑>ドライブ発動だ重ね お前に戦闘のアドバイスをしてやるうまくいけば会員たちを一網打尽にできるぞそ こ, こにある電車の車両をうまく使ってまずは当然言わずとも分かるだろうな最後まではっきりいればいいと思うけどまずは向かった電車を使うのね行こうか無駄よゼミンっ 重さのあるものを念力でぶつけたら い, い, いける終わり ことだからドライブってつまりものすっごく集中するってことなのよねバイアスには脳への刺激を調整してドライブを使いやすくする機能もあるらしいわよしかしバイアスはあくまでも補助システムだからな超能力の制御は自身で確実に行うべきものだ すぐに俺たは悪わまだ強くなれる<音声><音声>外角へのダメージをかけ壊せそうよ<音声><音声><音声>今の場所が狙うところみたい 無駄よナウイついてきてるか状況を報告してくれはいこちら後方無題ありません了解引き続き後方からの集合いみなくれぐの無理はするなよ<笑>了解 ななかなかいいものが手に入ったわけ ハッハッハッハッハッハッハッハッハ 止まない強化ミポイントアルファにに到着かています合流後合図とともに上避け何聞こえない見えな見た20秒後に上から来来るわけて未来予知か3階だ 関節の帯の通信障害か通信が完全に遮断されるのは珍しいなナミ瀬戸正体のもとへ向かい救援を要請してくれ残りは怪異討伐に当たるぞ力を渡しね<音声>ナミ<音声><音声>に助けられなくせにお前は何を言ってるんだ 危険が迫っても、直美はっははっはっはで回避できるだろういいから目の前のはっに集中しろっはっ<レッ>な<レッ><レッ> ならばだいくわよいけるゼミンカサでいけ like 40名以上派遣されていたはずだがこのポイントアルファ周囲を指認した限りでは他の隊員は見当たらないな会議にやられたのでなければいいが強化招待3回しろ上から来るぞ ありがとう他のみんなはゲンマギャリさんとつぐみナザール無事だ近くにあと二人いるユイト生きてるかナギ今どこにいるガレキ越しの隣だよナオミちゃんと一緒今 GPS を再起動するうわあ どうした怪異があちこちから攻めてきてギさんが、えー、お姉ちゃん松井怪異の数が多い急がないと俺ががれきをどかす数が多すぎる俺も手伝う 足を痛めたくらいあいつ殺すわおい頭冷やせよ重ねあいつを潰せば勝手に冷えるそっち任せたわよ玄マやっていいわよね構わんがゆいとの言う通りり落ち着くうるさいやるわよ ダメないのことになると頭に血が昇りすぎだ私は十分冷静よこいつらを一滴残らず殲滅するシデントを分断されてしまったふブとトが<笑> はいこんなところに。 ドリングスから手を離さないで俺も戦います やめてやめないと待て勝た、ねはあ、何するんだこの会員はナオミなのよお姉ちゃん転送能力かしかしあのサイズを転送するなどよほどの超能力者でないと 失ったらお姉ちゃんがどこに転送されたのかわからなくなる絶対に逃がさないわ必ず助けるから待っててお姉ちゃん 何なのお姉ちゃんが怪員になってまだまだ行くわよさっきの国防組の離婚のとこに何かを知ってるはずどんな手を使ってでもあるる私がやる終わ話を聞き出さないと決めるわズミン どこへ行く作戦行動中に勝手なマネはするな離して<笑>抵抗しても無駄だ貴様の力では俺には勝てん<笑>こういう時 すぐに冷静になれるのはさすがだななぜ邪魔をするの貴様のためだそしてナオミのためでもある姉がどうなったか知っているのね買いいかしたもはや元に戻すことはかなわぬ今のままではなあなた何を知っているの俺が知っているのはナオミを人間に戻すためには 奴らにナオミを委ねるしかないということだ何が起きたかも分かっていないのにあなたの話を信じろと何が起きたか分からないのに俺の話を疑うかだがここでナオミを取り戻しても怪異として殺されるだけだということぐらい貴様にも分かるだろう姉をあんな得体の知れない連中に預けて本当に大丈夫なのあれは国防軍の西蘭ラン駐留部隊だ 奴らはナオミを殺しはしないそれは保証するだがなぜ殺さないのかについては今は聞くなそしてナオミが怪異化したこの一連の事件を海抜君の上層部に報告するのはやめろ決して誰にも口外するな出ないとナオミだけでなく貴様の存在も保証できなくなる私を殺すということ お前を殺しはしないだろうさ奴らはな迎えが来たようだせいぜいよく考えて行動するんだなニューヒムカの連中を信用するな足元を救われるぞそうそうこの先でシデンが救援信号を出している助けてやるといいカレン連隊長ユイトにゲンマか そこのジャジャウマのことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために戦線へ戻る。よ、了解カサネ、あの、ナオミはあなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの中流軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン中流軍のものだったのか え, ええ。 何かかがおかしいぞ今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた重ねにも口止めしろってカレン連隊長も同じことを言っていたわなぜ口止めするの海抜軍は何かを隠しているってことわからないそれが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけどそれから これを見てく れ, これもセーラン中流軍が落としたものみたいなんだこれ子供の頃家で見たことがあるわ吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって回収されそうになったけど2本だけ手元に残しておいたいい判断だわそれにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしらランドール家は 兵器の開発が中心で製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけどこのアンプルのことも機密事項として口止めされた海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだスプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな連隊長はその関係で知っていたのかもしれないがニューヒムカを信用するなえ それはどういう意味だカレンが言っていたの私にも詳しいことはよく分からないこのアンプルが本当にセイランのものならランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいるだから何だと言われても答えは出ないけれどカレンたちの言う通り今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわそのアンプル かなり重要ほか の, の, の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろうだったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよえったわ子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからねはいこれ2つあるけど誰が持つ 俺はごめんコウムルお前たちで持っているといいバッキーちゃんお姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな重ねナオミのことごめんあの怪議がナオミだってことは分かっていたけど俺怖くて戦うしかないって やめて私はナオミを取り戻す今後その邪魔さえしなければそれでいい綺麗事ごとかもしれないけど俺だって助けられるなら助けたいと思うよ綺麗事ごとねでもありがとうおーつぐみちゃんナイスよみんな迎えに来てやったぜ なおみちゃんは一緒じゃねえの<笑>どうしたのゆいと。いや後で話すあの、ナギはそれに瀬戸隊長や花火も。なぎは前線本部で9ご飯に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよや。いえ。 ユイトたちは先に脱出してこの先にシデンがいるらしいの拾って帰るわなら俺も一緒に行こうこの作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからなうん分かった気をつけてカズメ大丈夫かナオミにあんなことがあって。 お前も普通の精神状態ではないだろう私は大丈夫よとにかく一刻も早くお姉ちゃんを助け出さないと今考えてるのはそれだけ やっと見つけたぞ、シュレン。ケは、していないようだな<笑>当たり前だそれに、僕が迷子みたいな言い方をするな似たようなものでしょ貴様<笑>さあ、もう帰りましょう。帰るのはいいが、ナオミはどうしたこのあたりでナオミらしき反応があったが。ナオミなら。 戦死したわ何重ねこう報告するしかないでしょそだなおい本当に戦死したのかその割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ嘘を言っても仕方ないでしょナオミは死んだのよ今日が招待を預かっていたのは俺だ 俺が未熟であったばかりにナオミを死なせたそれは違うあれはとにかくそれは違ういや違わない言葉で足りるとは思わないが申し訳なかった んちゃんを失ってさぞ悲しいでしょうね児玉何のようだ負傷者の創作か何よ裏切る者のクソし伝私がそんな地味な仕事するわけないでしょうそうねまあ理由なんて何でもいいけどとりあえず怪異にやられたってことにしようかしらうんそれがいいわ っ<笑>あーらおべなん て, てる余裕はあるのしさいいあ<笑> 相変わらず理解不能な女だなら本気で僕らとやり合うつもりなのかへ、えー物が行く者が大分偉そうなこと相変わらずの悪い子ちゃね知って黙れふざけた物言いを聞いてるだけで無地図が走るは、えー、いいものが入ってやっ 無しにしておくっあきらめなさい 案外やるじゃないどういうつもりだ何のためにこんなマネをするうんまあこっちにもいろいろ事情があるのよさーてそれじゃあ児玉様本気の第2ラウンドいっちゃおうかしらそこまでだまだ今作戦は終了していない勝手な行動は慎め児玉吹雪様 小玉、今回の件は僕が処理する勝手なことはしなくていいはーいわかりました玄魔子電それに重ね腹も立つだろうがここは僕の顔を立てて児玉を許してくれないか別に構いません特に腹も立てていませんから。 吹雪連隊長の意を狩るメギツネがゲンマ君もいいかな承知しましたそれじゃあ僕らは前線本部に戻る君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうからここで離脱して休息を取るといいさて引き上げるか とはいえ、そうに直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。あ, あ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。三人とも。 無事だっったたのねよかった今回は大変な作戦になったからいえよかったとは言えないわね吹雪連隊長から聞いたわナオミが亡くなったってはいくそ怪異のやつ<笑>重ね ごめんなさいこれは私たち上官の失態だわあんなにいい子が犠牲になったなんて い, いえ姉も海抜軍の一員として働いた結果ですからナオミお姉ちゃんは生きてるカレンの言葉を信じるならカレンが何を考えているのかわからないでも今はあいつにお姉ちゃんを託すしかない待っていて お姉ちゃん私必ずお姉ちゃんに会いに行くわ。